さこい祭りは毎年8月9日10日11日12日と高知で開催され今年で70回目の節目を迎えるお祭りです1954年当時戦後の全国的な不況の中南海地震で被害に遭った高知市民を笑顔に元気にしたいと願って始まったお祭りです よさこい祭りへの参加のルールは大きく3つだけ鳴子を持って踊ること楽曲の中によさこい節を入れること前に前進して踊ることこの3つを取り入れれば誰でも参加できるお祭りですその取り入れやすさから第1回目のよさこい祭り参加団体は21団体 踊り子の数は750人でしたが現在では約200チーム約2万人の踊り子が参加するお祭りになっていますまた高知のよさこいは北海道など全国200の地域に広がり現在では海外でもよさこいを取り入れたイベントや団体が増え続けていますそのよさこい祭りのルーツとなった成長よさこいをお楽しみください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 婆婆婆婆婆婆婆婆婆 <音楽>よったくこったくほいほい」い「カッよカッコよカッよカッよカッよカッよカッよよよ」よ「こっちのどこかえってみよう」 よイホイオニアは自由が生まれた土佐で生まれ土佐のフトと風土に育まれました。